皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月1日。激烈に眠いです。ここ数日の睡眠負債がやばいです。2月が終わって3月になったので、いろいろ動画のネタはあるのですが、やばいです。寝ないと死にます。というわけで、今日は手抜き会です。とりあえず、時間予告だけしておきます。例の構成で、また別のバトルに挑んできました。お楽しみに。